以前の動画で蓋を切り取って大小2種類とも穴を開けました。視聴者さんからいただいたリクエストにより燃焼実験もやってみました。気温22度の環境で湯を沸かしたところ、沸騰1分後に OD 缶上端は30度。鍋底からの輻射熱があってもプラス A の OD 缶カバーが使えました。もちろん自己責任です。 この検証のために購入したストーブのポイントは、大きなバーナーヘッドと高い位置にあるヘッド、そして遮熱板が備わっていればなお完璧です。ちなみに、私が以前から持っていたものはダメで、ヘッドが小さく首が短いので不向きでした。わきゃって猿の喉が潰れてるので、ここからは私が解説します。全県で試した EPI のストーブを片付けて、比較のため超小型バーナーでも測ります。 軽量コンパクトが特徴のストーブですヘッドが小さく首が短いのでやや心配です気温は21度弱 OD 缶上端は 22.5 度です炎の位置が低く横に吹き出しているのでやはり OD 缶ケースが熱くなりそうで心配ですここからはクッカーの輻射熱も加わります カープ底で反射した熱が下へ向かいますので次第に OD 管付近が暖かくなってきましたということで気温は 21.2 度だけど OD 管上端はすでに27度超えてます前回の EPI ストーブとは随分様子が違いますへえ上がり方早いな。 ここから1分間様子見るつもりでしたが気温は 21.6 度なのに OD 感は30度を超えてましたしかもプラスチックのケースには気温以上の熱が溜まっているようですうわダメじゃないけどやっぱりちょっと怖いなあーダメだね暑い。 ダメだね、これは中断です中断ですということで危険はおかせませんうん熱い熱い熱いこれはダメですへえなるほどね近いとダメなんだねやっぱりバーナーヘッドまでの距離が まあ、4センチだからね、これうーんそっか下もしかもあれだね下に伸びるしね遮熱的なものが全くないもんね参考までに視聴者さんの助言で遮熱テーブルを試してみますどのぐらい効果があるのか少し楽しみですわ か, か, からんことはやってみましょう。 湧、はいき入ってきた湧いてきたどうしたここから1分間おおすごいね「遮熱バーンド30度いかないね」あ三30度いったかな まあ、一瞬いったぐらいかなということで一瞬30度超えたけど遮熱板の効果絶大でしたここの遮熱板がない部分は熱く放っていませんでした遮熱板の下だった部分は冷たい状態のままでした改めて遮熱板に拍手を送りたいと思いますそして助言をいただいた視聴者さんありがとうございました ここからは日本国内で一番ユーザー数が多いと思われる客店スタッフのガスストーブオーリックで試しますピカピカだね今しか見れないピカピカな今さらですが猿はオーリックを初めて使います新品のィ d 缶をセットしてストーブを組み立てます他社のストーブ経験者なら解説書を読まなくてもわかるような単純な構造です いいいじゃないこの初火入れの時がね二度と見れないもんねこの輝きはねそれではその貴重な初火入れの瞬間ですおお。綺麗な燃え方をしています大きいねやっぱりね。炎が細い岩谷とは ある意味で正反対のバーナーヘッドです。そして同じように燃焼テストです。うん OK ね、はっきり言って測るまでもないね。ということでオーリックの場合もプラスチック製の OD 関ケースをつけたまま調理可能でした。割と割といいじゃんそしてトロビの精度は EQ ハイーキーほどではないにせよ。いいね とっても安定していて、仕様には申し分のないクオリティでした。オーリックはヘッドから OD 缶ケースまでが6センチなので、ETI よりは5ミリ短いのですが、ETI と違い小さい遮熱板がついているのが良かったと思います。さすがオーリック、この値段でこの性能を実現するのは、もはや奇跡的です。ということで、プラスチック OD 缶カバーを使ってみた工作動画の締めくくりに、チャーハンを作ってみます。 調理に使ったのはガール金属の鉄職人という20センチの鉄鍋です。OD 缶カバーが熱くなってないか、時々手でこまめに確認しながら調理しました。卵を入れてかき混ぜます。冷凍チャーハンを加えて卵となじませて炒めます。 そして鍋を振りながら、当然、あれをいただきます。今年も猿が好きなオールフリーのライムショット味がドラッグストアに並んでました。使った鍋や折りたたみエラなど、過去の動画で詳しく紹介していますので、ご興味あれば、そちらからどうぞ、ちなみに蓋と皿は兼用できるように加工しています。チャーハンが完成しました。これで今日も幸せな休日になりました。蓋を皿代わりに持って、 美味しくいただきますチャーハンなのでオーリックの火力ハメ一杯強火で炒めてみましたただしそれでも結局 OD 缶カバーは全く熱くならずプラスチックが溶けたり曲がったりすることもなく無事に使えました今回の検証を通じてガスストーブによってはプラスチック製の OD 缶カバーでも問題なく使えることが分かりました ただし OD 缶カバーはあくまで熱に強い金属製であった方が良いことには間違いありませんこの点は今後100均各社さんが製品化してくださることを期待してお待ちしたいと思います食後は片付けて今回の動画撮影を完了しますということでもちろんランさんは OK です ということで、セリアの新商品発売を機に購入した OD 缶型ケース。くり抜いて実際に OD 缶カバーとして使ってしまったという、ま、自己責任動画になってしまいましたが、私の中ではいい商品だなぁと。まあ、工作しないとね、こうはできないんですけど、それでも良い工作材料を与えてくださったセリアさんには感謝です。